真是啊真是啊真是啊真是啊真是啊真是啊真是啊真是啊真是啊真是啊真是啊 なんでだそうなんか俺のセイントの力があればこんな今からクロスをまとってシャイナさんと戦う いつもとクロスの力が一体にならなければクロスはただの飾り物だ来たよ聖夜クロスをまとわねば生きてここからは出られない全てはお前次第だ。 シャイナさんクロスは俺が正々堂々と手に入れたんだ逆恨みされる覚えはないぞフ<笑>たまたまクロス争奪戦で勝っただけだクロスを着れないのがその証明だクロスを着なくてもお前をぶっ飛ばせクロアタック行くぜ 弱いお前にクロスをまとう資格はない真のセイントの実力を見せてやるわサンダーク ロ, ー ク, ロークロスを身につけただけで敵を倒せると思ったら大間違いさ試してやるくたばりだ เมื่อสวมใส่ชุดคลาดจะทำให้แข็งแกร่งขึ้นถึงเวลาใช้พลังเซกัสัทมันดาว ต, ตกแล้วใช้พลังสกิลใส่แทงเนาะผู้ว่าเข้า 剣の風圧で私のマスクまで飛ばすとはええ、シャイナさんってこんなに美人だったんだでもなるべくならもう会いたくないなセリア今度会った時にはただでは済まさないよ星座と神話に導かれし戦士たちの宿命の戦いがここに幕を開ける せいや恨むなら自分の運命を恨めコスモを燃やし拳でこの岩を割るのよお願い弟を返してアテナの名においてセイントの証を授ける。